待ち遠しくなるような元気いっぱい爽やかな塩分をぜひお楽しみください皆さんこんにちは東京都調布市から参りましたいろはですえ今日はえ初めてこちらのお祭りに参加させていただきます皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします それでは参ります「いろは夏の始まり」「また今年の夏の始まりを君とこうしてる 行こうこのアスファルトを砂浜に帰る夏の魔法だよ泣く蝉に叩き起こされて行こう昨日の続きは自分でしか描けない暗い話は呪文の打ち明け話は冒険 いろはの皆さん